今回は下腹が気になる方におすすめなアブランニングというメニューを紹介していきます腹筋500回よりも30秒で同じぐらいの効果が得られますので初級者から中級者の方でもしっかり下腹に効かすことができます動画を見ながら理論をしっかり理解してもらってエクササイズに取り組みましょうはいみなさんこんにちはタートルです 今回はですね、下腹にすごく効きやすい、なおかつお腹をへこませる腹横筋を意識できる、アブランニングというメニューを紹介します。簡単に言うと、腹筋を使った状態で走ります。まだイメージつかないかもしれませんが、動画を見ながらやっていくことで、ああすごく本当に効くな、下腹すごい使った気がしたなっていうのが実感できると思います。腹筋のメニュー、いろいろありますが、自分のレベルに合ったものを行うのが一番いいです。 レベルに合わないもの、いろいろあると思いますが、それを行っても、フォームが崩れている。お腹以外に力が入っている。お腹をへこませる腹横筋、インナーマッスルを意識できてない。そうなると、レベルに合わない腹筋メニューになるので、いろいろ試すことが、まずは第一です。今回は、初級者から中級者の方におすすめなメニューになっています。まず、下腹をへこませるポイントとしては、息を長く吐きながら腹筋運動をする。息を止めない。首や腕。 足、できるだけ力が入らないように意識をする。そうすることで腹部のお腹をへこませるインナーマッスルに力が入ります。お腹をへこませるのは結局食事でしょ。そう思ってるあなた、腹筋が縦に割れている、横に割れている、そういった方の多くは筋トレをしながら食事管理をしています。 筋トレをせずに食事管理だけ頑張っても内臓が下がってしまったり骨盤が開いたり体のラインが崩れたりお腹の脂肪が減っても結局お腹は出たままになるんです筋トレをしっかり行うことでお腹をへこませる力が身につきプラスアルファで食事を管理すると理想のお腹が手に入ります今回はアブランニングをしっかり効かすためにまずは寝たままで腹横筋運動をしてみましょうそれでは紹介しますまずは上を向いて寝ますこの状態で今 腰に隙間が少しできていると思いますがこの隙間を埋めながら息を吐いてお腹をへこませていきますこの3つの動きがポイントですこの意識をしながら足を動かしていきます足をゆっくり伸ばしていきながら腰が浮く手前でゆっくり戻してください腰が浮かずにできる方は足をしっかり伸ばして戻していきます これを30秒いきましょう息はできるだけふーっと長く吐いてくださいお腹をどんどんへこませながら吐き続けますそれではいきましょうスタートふーっとどんどん息を吐きながら腰をつけたままですすぐ腰が浮く人はもうこの辺から戻してもいいですとにかく腰がずっと床についたまま 息を吐き続けます。しっかり腰ついてますか？はい、OK です。今の三つをしっかり意識した状態で、今度は体を起こして足を伸ばして足を動かしながら手も動かします。こういう感じです。 もし足を伸ばして腰が浮く人は、ちょっと膝を曲げてもらって、上体を起こして、こういう感じで、走る感じです。これを30秒間やっていきましょう。息は長く吐いてください。しっかり下腹効かせたいよって方は、足をしっかり伸ばして、走ってください。それでは、いきます。スタート。こういう感じです。スマホは見ながらでも置いててもいいです。 できるだけ長く息吐いてこれがねすごくさまざまな方向に腹筋を動かしてますなので腹筋500回よりも腹筋運動ができてますしっかり息を吐き続けてください腰浮いちゃう方は膝曲げてこういう感じで走りますはい OK ああこれのいいところはね 同じ位置ばかりの腹筋を使ってなくて腹横筋、内腹斜筋、外腹斜筋、インナーマッスルを使っているのでお腹が痛いっていうのは多分ないと思います。今のところは。さあ、2回目いきましょう。それではいきます。スタート。とにかく走る。息を長く吐く。体はね、多少ひねってもいいです。 できるだけ息を長く吐く手も大きく動かしてスマホ見なくていい方は手を伸ばしたまま動かしてくださいもう少しよーし OK あともう一回で終わりです頑張りましょうそれではいきますスタートラストです ダッシュダッシュ腹筋に終わるとね腰が浮いてくるんでそしたら膝曲げてくださいいける方は伸ばしてもたなくていい方は伸ばして効くねあと少しでーすよーし OK うわー 奥に効いたお疲れ様でしたこれがアブランニングです腹筋の奥をしっかり使うことができて腰をつける息を吐くお腹をどんどんへこませるそれにプラスアルファ手足を動かすことによって腹筋がさまざまな動きをしていますそうすることで腹横筋内腹斜筋外腹斜筋が小刻みに収縮してアウターマッスルの腹直筋ではなく膝マッスルに効かすことができる腹筋メニューです 慣れてくると初めの腹横筋運動を省いてメニューを3セット動画を見ながら何度もやってもらえたら下腹が変わってきます下腹ポッコリが変わってくる時のいいことというと反り腰が改善されるので足痩せしやすくなりますそして姿勢が正しくなりますので結果的にお腹も引き伸ばされてお腹がへこみやすくなる骨盤が正しい位置に戻ることによってお尻のたるみがなくなったりプリッとしたお尻を手に入れたりすることができます頑張って3回やったよ 1回しかかできなかったよそういった感じのことはグッドボタンとコメントで教えてください各種 SNS もやってますんで説明欄からリンク見てもらってフォローをしておいてください今回もご視聴ありがとうございました